ハリヒャンです。今日ですね、えーと、プロスピコロシアムを走っていきまーす。とりあえず、えっ、ー、と、アミヒャンですね、えー、プロスピ A のコロシアム、今、ランキング7位なので、そちらを走っていきます。まずはじめに、今回の S ランクの限界突破 コ, コーチ付き10連スカートいきます。 ハリアン的に、えー、千葉ロッテに行きますので今回の、待ってちょっと1回だけ今回の A、B を、えー、欲しい人はたくさんいますので今回は、えー、昔、アミヒャンの時が欲しかった佐々木朗希選手、えー、あと、市バリア選手あとは本当と欲しいのは安田選手 えー、これ安田選手に関しては岡本選手が出たときにサード岡、安田選手が欲しかったなと思ってました、あと A はとりあえず、レアード選手は佐々木千早選手、中村選手いますので、それ以外も欲しいので、えー、こっちの A の2枚は、覚醒は今、オーダーは今こういう感じなので、今、育成の V ロードを進めながら頑張っている途中です。 えー、V ロードに関しては、今、ええー、とりあえず、ここらへんら、やってますね。ええー、全然進んでません。ええ今が全然進んでないので、まあは、後々走りますので、A ラン、A ランクカップも終わってますので、ええー、とりあえず中話ししながらつつやってきますので、途中、ええー、話が、 いろいろと混ざり込んで話できますので、うんえー、ハリアンですね、がやってきますので10連スタートいきますうわ<笑>あ、バックスださあ何が出るかなも う, もう分かってますので まあ、エスラー君の限界突破コーチがもらいたいだけでもいいとすって。うーん、吉川選手違うのに、ちょっとさ。さあ、誰だうわ、ええー、1枚だけ、2枚だけか。さあ、誰だ安田選手。うーんもう、もうだけは良かったとする。もう、それも頑張ります。 ええ、今、まあ、今、こういう感じなので、とりあえず、近藤選手、君は、ちょっと、交代。交代して、ええー、と、交代したいんだけど、あボックスの中入ってんだ。なのボックスは今、こういう感じなので、こまあそ、それそれ、後でやってみますので。 えーとじゃあ今回の目玉のプロスピコロシアムに来ますえー山口選手から頑張ってきますのでさー 昨日ですね、コロシアも全然飲みませんでしたあやー、いけたさあ、進めなくちゃさあ、有田選手か有田選手、打ちづらいからあのどうしようかなあ、やばちょっと待って、ボムスばっかりになりそうだ あ、第3打席ちょっとうーんちょっと待ってとりあえず強師に行こうさあアレヒャンあっ<笑>ちょっと待ってちょっとやばい<笑>ちょっと待ってさあ打つぞアリヒン選手一発ゴルゴル打つぞほら さあ、打つぞ。歌。いやー。四打数一。う<笑> ん, だんー、だメだ。ちょっと待って。上位の人たちがもないなのが見ときます。うんー、一応今日の目標は五位まで目指します。 中間ちょーまあ打ってきましょ う, うこの先選手さあ打つぞ 一, いい一番打ちやすいバッターと言いながら当たらないかなまチ、あ、バロティの育成もやってますのでまあ、完成するまでなかなかかかりますあ。 ちょっと S が溜まれば、えー、ミキサーをかけていきたいと思うんですけど、まだ全然溜まりませんので、まあ今はちょっと契約書を溜めながらつつ、今、今、そのうち動画を作りますので、また開封動画。S ラングたくさん何枚出るかなって。あー、OB もほんと欲しい人はたくさんいましたんですけど、堀小一選手も欲しかったんですけど、取れなくて。 ー自分です。無課金でやってますので、ちょっと、うん、やべえ。ちょっと待って。や ー, だ ー, さー、当てないよ。さあ、てないと、当てないと。あれ、ストレート1本で絞った方がいいかな。さあ、い来い。あーツーベース。さあ、無課金の。 無課金で操作ができないアミヒャンができるかなってアミヒャンでですね他に今日はパチンコの動画を作ってましたほかにあと新日本の動画を作ってましたよいしょいってないかさあこれまずいぞやえ さあ、ちょっとそろそろ浮上するためにおっ、岡本選手、ここまで頑張ってます。欲しいの で, でサードだったらやっ、やっぱ、えーっと、誰なんかな村上君はやっぱいいのか、あと岡本選手、今回のサードだったら、もう自分の時きに出 ち, ゃったあ出ちゃったっての。 でも本当は自陣も欲しかったですけどね巨人も好きなんですけどやっぱ違うロッテになっちゃうんですよね、うん、<笑>さあ打つとホームランの一発。しょ よし、オッケーさあ進めるぞこれホームき落ちたい な, 落ないなもうなり本ホームをなうああやばいっボンミスだラえちょっとボンミスが多いよああすまるだ よし、いいぞ。カリギアン的。ああ、や、ボンビスだ。ど<笑>うやろ。お、もう、ワ、ま、ン、ワンチャンスだ。モノ選手ですね。モノ選手はフォークかスライダーがそこを待ってたいなーって。ストレートか。 さ あ, あ、やっちゃったあーやっちゃったさあ進みます次は藤原選手 藤原選手も前のアプリのこのプロスピのやつは結構たくさん集まってたんですけど、携帯をパッカー車にぶち込んでしまっちゃって、携帯を紛失しちゃったので、新しく携帯を買い直して、うん、またプロスピが始めてばっかりだから、全然プロスピがない。<笑>今クセん、悪戦苦闘中です。<笑> ささああ打打つつぞぞ よ,、ねね、よし、かかとがい。あ <笑>さあもう一発あやっぱししさあ OKOKOK、OK OK OK OK、走れ走れさあ第3点数えっ、ー、と田口選手ちょっとこう目にあれちょっとな打ちづらい選手ですね OK! よしよし。感覚もどうぞお、高梨選手。今、エスセが結構好投、相当すごい人ですよね。あれ、フォークか、あれ、なんだろう。あれ、結構打ちづらいかな。おっきゃ、スライダー。ああ、てなかっ山川はむずいな。 ちょっと一気ちょっと見よう。あれスライダーなスライダー来い。俺はスライダー と, ょと勝負する。わあ、2シームよし高梨勝負だ。スライダー来い。違う。スライダー。ああ。こスライダが。 違うスライダーこいあっね。れいスライダーこいあうんちょっと残念だ 次, ね次は小林選手痛い原樹選手ですねは 小小林林で打って考えるかあ先生打つおうンンーはいていたンンーをいよし。 俺何も考えない何も考えないよし。 よし選手ねよしえー、と下のボールばかりやるん要注意し方がいいよ。えだならああ、スラーブストレート来いよ。おいオッケー。ああ、違うのもう一発スラらぶかよしスラーブで行こう。うこい、スラーブ オッケーおーいいーー違うなあ、よしオッケーよしさあもう一発出と バンドはしませんマジマジ。バンドを知っってま<笑>お第6出す第ここれれ打たないとな藤並しかいないいととかちょっとめんどくさいな さあこのボールなんだストレートオッケー、うん、さあラストなんだラストの対決早くメリミン自チームの強化しないといけないなもうさあ自チームの 進めなけどね、つぶらなん。だけど、今日ですねあの、スロット打ってても、なかなか今日勝てなかったので、まあ、これも夕方ちょこっと打って、1500円の勝ちだってのンさあ、山本選手、さあ、これちょっとまずいね、ちょっと待って。OK。 えー、とこれ、ねはいはい、よし、シートオッケームラン王です。 人工ちゃんと行かないわしゃい、わしゃい2発目オ OK、3レーです。やっぱり山本選手かっこいいな阪神の時からもうやっぱ好きだし、横浜行ってもやっぱ好きだしいやこれ打つない<笑>さあ、行くぞお せかあああうちおーくくくくくくく今日は大和フィーバーバなります<笑>第4打席選選手さあ実行選手さっ待ってこれミスった。<笑>あ待て<笑> これ歌う。オッケー。ヤマト選手これで今日五打点。今日はヤマト選手の回。よし。ヤマト選手いるぞ。 オッケー今日のタイトル今日のアメシャンのタイトルはヤマト大活躍のタイトルですヤマト選手ありがとう<笑>見なかったもんずかったさあゴー打点 えーと、今回はこういう感じですか。山田選手が8本8で、その他が全然結果が出てないです。2、1、3、4、2、2、4、4の3、4、6。ん中井選手の時って、やっぱ、阪神の選手が良かったんですかね。で、レアルロ選手が打てなくて、山口選手が打て、この下の、こういう感じです。 えー、打ちやすい選手がいたらおす教えてください。えーっと、じゃあちょっと契約書を開けながら考えたいなと思ってもなぁ。今ちょっと倉庫に片付けていきながら考えます。ミキサーがあったらそのミキサーを分回せていきたいんですけど、今ミキサーかけられる虫とかいませんので。 だからとりあえず B をもらいながら育成しながらつつやってますので、えー、と他に今貯めてますのでまたそのうち S ランクの契約数21日なのでまたそのうちまた動画作りますのでちょっと B でも引いて考えよう。 S は、S はまた今度どっかに引きます。あと30パー、10% パもありますので、これは5 ご, ご期待でいきます。えー、この動画はちょっとここら辺で、まあ、頑張りますので、さあ、行きましょう。まあここら辺は l んだけどね。さあ、とりあえず、えーと、こういうもの まあ、あと他にこういうものありますので、まあ、全然溜まってませんよ。とりあえず、プロスピーレジャーはなんとなく終わらせてますので、えーと、あともう一枚ありますね。S ランクの契約書が2枚ありますので、そのうち、えー、開封動画やりますので、そちらもお頼みにしてください。あと、あと、このままありますね。 S ランク契約書 30% パーこれもう1枚ありましたねえーとこうなると今回のコロシアムの何が今回報酬見ときたいので報酬これか今週が34試合目でこれがありますので今回これで S ランクが3枚なのでまあその動画かなと思いますでは高評価かチャンネル登録よろしくお願いしますハリハンでした